本気で愛想をつかされたのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。北朝鮮によるミサイル発射実験が頻繁に起こっていますが、それに対する韓国政府の対応方針を連合ニュースが記事にしていました。連合ニュースの記事を引用します。韓国外交部の チェ・ヨンサム報道官は20日の定例会見で、北朝鮮が核実験と大陸間弾道ミサイル ICBM の発射実験の再開を示唆したことに対し、最近の朝鮮半島情勢を重く受け止め、北の一連の動向を注視しているとし、今後も対話と外交によって朝鮮半島問題を進展させるとの原則を堅持すると強調した。 また、外交部の当局者は、健康な韓米合同防衛体制を維持する中で、朝鮮半島の状況を安定的に維持し、北と速やかに対話を再開して、より進展した外交環境を作ることに最善を尽くすとの立場を改めて示した。統一部の当局者もこの日、北朝鮮が今年に入り相次いで、ミサイルの発射実験を強行したのに続き、 核実験と ICBM 発射実験の再開を示唆したことについて、一連の北の動向を緊張感を持って注視していると述べた。また、政府はさらなる状況悪化の可能性に綿密に備えるとし、北朝鮮に対しては、朝鮮半島の緊張が高まり、南北関係が悪化した過去の状況に戻るのではなく、平和の未来に進むためには、対話と外交のみが答えだと考えるとして、 対話の再開を促した朝鮮中央通信はこの日、金正恩国務委員長が、党中央委員会政治局会議で、暫定的に中止していた全ての活動を再稼働する問題を迅速に検討するよう指示したと報じた。全ての活動については具体的に言及しなかったが、専門家らは2018年4月に、党中央委員会総会で決めた 核実験と ICBM 発射実験の中止を指すとの見方を示している。もし北朝鮮が実際に実験を再開して戦略的挑発に乗り出せば、文在寅政権で推進してきた平和プロセスの構想が事実上振り出しに戻ることになり、米朝関係も急激に悪化すると予想される。とのことです。北朝鮮は2022年1月以降、 すでに4度もミサイル発射実験を行っており、そのうち2発は極超音速ミサイルであると主張しています。20日付の朝鮮労働党機関紙、労働新聞によれば、19日に開催された党政治局会議において、2018年4月に表明していた ICBM の発射実験や核実験の中止について見直しを検討することも示唆していますね。 2018年4月、北朝鮮は史上初の米朝首脳会談を前にし、ある意味その手土産として ICBM の発射実験や核開発の中止を表明していました。それを今回改めると言っているのです。事実上の約束破棄と言っていいでしょう。ICBM とは大陸間弾道ミサイルのことを言い、有効射程、 5600km 以上の戦略用弾道ミサイルのことを指します。5600km という有効射程から考えるに、北朝鮮の ICBM 発射実験再開が意識する相手とは、やはりアメリカと考えてまず間違いないでしょう。北朝鮮が1月からミサイル発射実験を活発化させてきた狙いはどこにあるのでしょうか トランプ政権時、韓国の嘘によってハノイノーディールに終わったとはいえ、史上初の米朝首脳会談を行うなど、北朝鮮にとってみれば、まだアメリカとのチャンネルは辛うじて残っていたと思われます。それがバイデン政権に移行すると、ほとんどチャンネルは途切れたのではないでしょうか。バイデン政権では、対中国が第一の関心ごとに移り、北朝鮮問題は どちらかといえば、二の次、三の次になったとも思えます。バイデン政権は、対中国包囲網の整備を急ぎ、日米豪印とクワッドに続き、オーストラリアの原子力潜水艦配備の支援や、オーカスの結成など、やつぎ早えに手を打ってきています。中国を幹とした場合、北朝鮮はその幹に連なるただの枝葉であり、 幹すなわち中国さえ枯らしてしまえば、枝葉は勝手に枯れるというアメリカの戦略は間違いではないと思います。アメリカにしてみれば、ただの枝葉が何やら騒ごうとうっとうしいだけであり、まともに相手するだけ無駄な相手と思うのも不思議ではありません。まして、仲介者があの文政権です。万に一つも信じられる相手ではないのは、 火を見るよりも明らかです。北朝鮮にとってアメリカとのチャンネルが切れることはある意味死活問題です。北朝鮮にとって頼みの綱である中国は広大集団のデフォルト騒ぎや国営企業の倒産増加、2021年には建国以来最小の出生数を記録し、人口減少が始まる可能性に直面していると思われ、これまでのように 北朝鮮を強力に支援することが難しくなりつつある状況です。北朝鮮が自国経済だけで立ち行かない国であることは周知の事実です。北朝鮮にとって、金王朝を継続したまま生きる道は、なんとかアメリカと対話のドアを開き、経済制裁を解いてもらう以外にありません。かといって、アメリカが条件としている、 核開発の放棄などを進めてしまったらどうなるでしょう北朝鮮内部では未だに因然たる勢力を保つ軍部もいます。これら軍部が、金正恩がひよったとみて、金王朝が崩壊に向かう可能性もあります。金正恩氏とすれば、強気な態度を崩すわけにはいかず、核開発、ミサイル開発を継続したまま、 経済制裁解除を狙うほかないのかもしれません。金正恩氏がどこまで信じていたかはわかりませんが、文政権は再三にわたって終戦宣言という言葉を出しています。この言葉の意味するところは、まさに金正恩氏の狙い通りの核開発、ミサイル開発を継続したまま経済制裁解除です。文政権はまさしく、 キム・ジョ氏の代弁をしていたわけです。ムン政権のことですから、おそらく北朝鮮側にも都合のいいことを並べ立てていたのではないかと思います。すなわち、何とかしてアメリカから経済制裁解除を取り付けましょう。もちろん核開発は継続したままです。私に任せてくださいくらいのことを言っていたのではないかということです。 北朝鮮側がこのような発言を全面的に信頼するとは思えませんが、まあやらせてみるかぐらいは思っていたかもしれません。ところが、文大統領が主張した終戦宣言は、韓国政府の発表とは裏腹に、どこの国も見向きもせず、北京五輪で米朝首脳が文大統領の仲介のもと握手する光景も夢と消え、北朝鮮にしてみれば、 やっぱりあの嘘つきは役立たずだった。この上は自分で道を切り開くしかないと思い直し、ミサイル発射実験を頻繁に行い、アメリカよ、対話してくれという方策に転換したのではないかと思われるわけです。1月以降、北朝鮮が頻繁にミサイル発射実験を行うようになったのは、ムン大統領を完全に見切ったということであり、自力でアメリカを 対話の場に引きずり出そううという意識表示の現れれでではないかと思われるわるけですその北朝鮮に対し、信じてください。何とかしますから、私に任せてください。私を朝鮮半島平和実現の立役者にさせてくださいと叫んでいるのが、今後も対話と外交によって朝鮮半島問題を進展させるとの原則を堅持するという 韓国政府の発表ではないかと思われるわけです。こう考えると、文大統領やチョン・ウヨン外交部長官が終戦宣言に原則合意という嘘を垂れ流し続けた意味もわかりますし、1月から急に北朝鮮の動きが活発化したわけもわかると思います。とうとう同胞である北朝鮮にも本気で愛想をつかされたのだとすれば、あらゆる場面で嘘を垂れ流し続けた